皆さんこんにちはスタジオワディのワディです今回はキャンプオンパレードが販売しているコンダクターズチェアの組み立てカスタムを行っていきます今回購入するのは3代目で2台を1年ちょっと使っているのですがとても気に入っています初めて買う時にカーミットチェアと迷ったのですが足の長さや肘の使用、木の質感など カーミットチェアよりも個人的には好きで愛用しています今回はフィールドスタイルで手に入れたアシモクラフツのマイスターシートと合わせてみましたまずは箱を開封していきますコンダクターズチェアは足の長さ幅座面の仕様などを好みに合わせて選ぶことができます 今回は座面なしのローチェアを買いましたローチェアで座面高さが34センチありますカーミットチェアに対して約4センチ高くこの差がかなり座り心地に影響します開封してまず驚いたのが過去のモデルからのグレードアップですオイル仕上げのマットな質感はそのままなのですがそれぞれのパーツの角が滑らかになっていて より高級感が増した印象ですまた真鍮パーツの一部にキャンプオンパレードの刻印が増えていて製品の進化を感じますパーツ構成や組み立ては基本的にはカーミットチェアと一緒ですまずシートをかぶせていきますこのシートはアシュモクラフツとナチュラルマウンテンモンキーズがコラボしたマイスターシートで 昨年参加したフィールドスタイルで手に入れましたシートをかぶせたら横のフレームとシートを支えるフレームをネジで止めていきますコンダクターズチェアはウォールナットでできているのですが木が相当硬いので組み立ての際には電動工具がないと大変です座面前方のネジは六角なのですがここは相当硬いため ある程度入ったら六角レンチでゆっくりと締めていきます以前電動工具で勢いよく取り付けた際に火が破損してしまったので慎重に回します通常はフレームの間に薄いスペーサーを入れるのですが片側だけスペーサーを大きくしておきますこれは完成後にインアバンスのワンズテーブルを取り付けるスペースを確保することが目的です 座面と横の部品の取り付けが完了したら足の間に横の支えを入れますこのあたりから少し力が必要な作業が多くなってきますコンダクターズチェアのいいところとして高さもそうなのですが他にも肘掛けが大きいことやパーツが真鍮でできていることがありますカーミットチェアであればノびタや肘楽。 真鍮パーツなどを後から付ける人が多いと思うのですが最初から揃っているというのはかなりお買い得感があります足にバーを取り付けたら最後に座面の端に部品を付けて完成ですところがこの作業が相当力がいりますシートが新品でほとんど伸びないので棒を入れるのにかなりの力がいります初めての際に人力でやったのですが奥さんと二人がかりでなんとか取り付けられたのですが 人力では限界を感じたため2台目を買った際にクランプを購入しました取り付ける際のコツは可能な限りシートをたくってクランプのスペースを確保することです無理やり拡張するので少し怖いですがクランプでシートを伸ばしながら部品を取り付けます最後にシートをきれいに整えます この作業も素手だけでは難しくベルト部分をきれいにかけるためにはドライバーなどで引っ掛ける必要がありますこれで椅子の完成です試しにワンズテーブルを取り付けてみたら全然はまりません以前のものとネジが変わったところが干渉してしまっています 椅子のネジを変えてもいいのですがワンズテーブル側にスペーサーを入れることにしましたこれで無事に装着可能となりましたこれで組み立てカスタムは終了です外で使うためにゴム足をつけるといいのですがまだ購入していないので。 今後キャンプまででに装着予定ですコンダクターズチェアは基本的にカーミットチェアとサイズやパーツの互換があるためガレージブランドのカスタムパーツが使えるのがとてもありがたいです今回3台目のコンダクターズチェアだったのですが今後子どもが成長した時にはもう1台くらい欲しいなと考えています また新しいマイスターシートなどが出たタイミングでチャレンジしてみようと思います今後も面白い椅子があれば購入レビューしていこうと思うので皆さんぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたしますご視聴ありがとうございました